皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月26日、今回のバトンちゃんのプレゼントは、ゾワチャカオイルでした。はい。はいじゃないが。今日のルローの流浪のとるネコは、緑の常連金石を買いました。そして、その足でリポちゃんのところに向かいました。今回のレンタル衣装も、なかなか評判が良さそうなやつですね。 でも、今月の目玉はこちらの方です。10周年記念ということで、いつもの10倍の1000ポイントがもらえます。これはとてもありがたいです。よくわかりませんが、まだ持っていない10ポイントのやつは全部交換しても良さそうな気がします。とりあえず、仕草書ケーキと朝顔のれんのアーチを交換しました。あとは、仕草書身支度あたりも交換しても良さそうな気がします。いっそのこと、ショップの仕草書はコンプリートしてもいいんじゃないかなと。 それに、新しいトランプも欲しい感じがします。などと考えていたら、歯止めが効かない感じになってきたので、今日は全部保留です。一晩寝てから、また考え直します。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。